まず自己紹介から始めたいと申します。私はフンと申します。私たちはフンドン大学の3年生です。次に。私はサオです。私はチンです。あのね、今日のビデオのテーマは、ベトナムのカーとコーヒーについてお話します。 皆さんどうもよろしくお願いします観路ではバイクが多いですねしかし気温の天気がいいです今外の温度は約30度くらいですさっき学校が終わりました本日の壁に行きたい今日のね 秋の日です。秋のうちにカウチンをぜひ食べてくださいね。涼しい秋の始まりに熱々のカウチンを食べる。本当に最後じゃありませんか、皆さん。フお店に行ってきました。 先に注文します。フォーティンは牛乳と青ネギがあります。食べ前にデーモンの入っています。 美味しそうねじゃあ食べましょうパティンはちょっと特徴があって牛乳しかない牛乳の量がとても多いですほか の, の店だとお肉は少ししか入ってないパティンだけ 青ネギと牛肉の量が販売ないんでしょもう食べきれないぐらいの。フォーチンは6万ドンぐらい。ちょっと高い。だからこれに対しての金額ですね。牛肉と 青, 青ネギとか糖が多い感じですね。 チンさんはどんな感じですか味は薄いですかそれとも薄いですかどちらですか柔らかいの味です、薄いです。半分の味だけあってうまい。母さんはおいしいという言葉以外、他にはありません。ちンさんはどんな感じですか本当においしい。 次ににを飲み行きますこのコーヒーの店は私の大学に近くベトナムのコーヒーはとても有名ですねいろいろコーヒーがありますけど私は定番です。 のを注文しますドリップコーヒーでみなさんも同じです朝ならいっぱいのコーヒーで朝を初めてとても嬉しい感じになりますねコーヒーを入れるの方はまずお酢を沸かすカップのお酢を入れてあらかじめ温めて フルターの端を折手、てそしてコーヒーに砂糖を入れてコーヒーをかき混ぜます。さあ飲みましょう。時々その勉強時間の代わりに何かリラックスしたことをしてみてください。外に出てコーヒーを飲みながら本を読みすね。 ここまで私たちの動画が終わりました。皆さん、どうもありがとうございます。